こんにちはまりこと近藤ま理恵です、えっと、先日私ですね「フォーブスさんに特集していただいたんですけれども海外進出の裏側ということで今までどういうふうなことをやってきたのかというところを取材していただいたんですで今から振り返ってみるととにかくい大変ななことがたたくさんんあったなっていうふうに思うんですどうして今までこうやって乗り越えてこれたんだろうっていうふうなことを考えると片付けのおかげだったなって っていう風に改めて思いました。というのはその片付けっていうのはもちろんその物理的な片付けをすることで効率的にボケるやすくなるっていうのもそうなんですが、とにかくこう心の片付けだったり頭の中の片付けっていうのに本当につながっているんです。なので片付けをすることによって今の自分にとって何が一番大切なのかとか何をやるべきなのかとか何をすると今自分が幸せなのかということがはっきりしてくる。 そうしてくると周りの状況が大変なことがあったり辛いことがたくさんあったとしても今私はこれをやるべきなんだっていうことに集中して腹をくくってこう気合を入れて前に進むことができたんですもちろん怖さはあるけれども前に進めるやっぱり片付けってすごいなっていうふうに思うんですね